皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。フィルターメーカーの H&Y さんから新発売となりました、バランサー GND というですね、フィルターをご紹介したいと思います。このフィルターの H&Y さんから新商品なんで使ってみてくださいということで、しばらく使わせていただいたんですけども、使った感想は、超初心者におすすめなフィルターでもありますし、 使い込んでる人は使い込んでる人で今使っているフィルターワークに対してもう一つですね別のアプローチができるようになるフィルターですで今日はですねそんな二面性のあるこのバランサー GND についてご紹介したいと思いますそれでは行ってみましょう HY のフィルターについては以前にこういうですね動画を作ってますのでこちらもぜひ、えー、見てみてくださいこのバランサー GND のお話をします と,、えーとまあ、グラデーションがこうかかっているのは分かりますかね他のフィルターと比べてみましょうか今3枚フィルターが並んでますね左からソフト GND フィルター真ん中がリバース GND フィルター で、一番右がバランサー GND になります。で、えーと、見ていただくと分かりますが、この下の部分っていうのは、この3つとも下の部分、ここのところはあんまり ND フィルターがかかってないですね。で、上に行くに従ってこうフィルターがかかっていくっていうような感じです。で、えーと、このリバース GND に関しては真ん中が一番濃くて、上に行くに従って薄くなるという、そういう ND フィルターのグラデーションがかかってます。これらのフィルターはですね、例えば夕日とか朝焼けとかを撮影するときに、 空と、えー、風景部分の軌度差明るさの差ですねが発生してしまって、えー、地上風景をもっと写したいけどそうすると空が白飛んでしまう空の部分をきれいに写そうと思うと地上風景が黒つぶれしてしまうというそういった一つの構図の中に発生する明るるさの差をなくすすすために使用するんですねでこれは ND フィルターですから明るいところに ND をかけると。 いうことでえー、例えば、まあ、このフィルターだと下の部分にですね、えー、暗くなっている風景部分を入れて上の部分に明るくなっている、えー、空の部分を入れるというような使い方をします、まあ、もちろんこういうふうに反対に装着することもあって、えー、例えば下の部分が明るい夜景で上が星とか、まあ、そういう時そういう使い方もできますでこの3枚を見比べてみるとソフトグラデーションフィルターは 空の部分に ND フィルターの効果をかけたいんだけどもちょっとこのなんていうのえ地平線とか水平線のところに建物とかそういうのがある時にあんまりそこはかけたくないんでそこから上をかけたいなっていう構造の時に使うものですねで次にリバース GND フィルターこれは真ん中が一番濃いですねで上に行くにたからどんどんどんどんん薄くなっていくとでこれは えー、例えば朝焼けとか夕日とかの時にこの一番濃いところに太陽があって上に行くにしたがってだんだんだんだん薄くなっていくと要はその水平線地平線の部分に明るさが一番集中しているようなところで使うのがこのリバース d n d ですね実際に使用する時はこの H&Y 純正のフィルターホルダーをつけてこのマグネットフィルターをパチッと取り付けますで上下させるっていう感じですね でこのバランサー GND をですねよ他のフィルターと一緒に比較をしてみると他のソフトグラデーションとかはこっから緩やかにかかってますよリバース GND はこっからパキッとかかってこっからかかりませんっていう感じなんですけどどっからスタートしてるのか分かんないよっていう感じでこうずっとこう上にいくにしたかっでどんどんどんどん ND 濃度が濃くなっていく と, ということで境界線がはっきりしてないっていうのが 特徴のフィルターになります、えー、じゃあこれが一体どういう効果があるのかということで2つの観点からご説明したいと思いますまず1つ目は初心者におすすめあまり深いいいことを考えなくていいフィルターですつまり、えー、と通常のソフトグラデーションフィルターとかリバース GND とかは 境界線をやっぱり見つけけけななきゃいけないわけですよでここから ND フィルターがかかるここからかかんないっていう境界線にびっちり合わせないと変なところから ND フィルターがかかったりして、まあ、変な感じになっちゃうんですよねだからその境界線をちゃんとしっかりと合わせておかないといけないと ND フィルターかかってほしくなかったのにかかっちゃったなみたいな時はあとでも画像処理でなんとかするしかないっていうのがまあ通常の角型フィルターの使い方ですね。 このバランサー GND はですね上にいくにしたがってどんどんどんどん ND フィルターの濃度が濃くなりますからとりあえずパコッてつけて境界線とか合わせる必要ないですこのままパシャッと取っちゃって大丈夫っていうフィルターですねあとはこの上に行けば行くほどずらすほど ND の濃度が濃くなるので、えー、この上下をして ND の濃さをこう調整すると。 だから初心者の人はこの境界線をこう合わせるのに ど, どれが合ってるんだろう正しいんだろうっていうのが分かりづらいっていうところがあると思うんですけどこのフィルターの場合、とりあえずパコッとはめて写真撮っちゃえばとりあえず上半分はね境界線がない状態で写真がバシャッと撮れるのでお手軽にきどさを埋められるっていう特徴があります。だから最初に私このバランサー GND を 最初に使って思ったのがあなんか余計なこと考えなくてよくて結構お気軽楽ちんだなっていう感じの印象を持ちましただから初めて角型フィルター使う人はこれ結構いいかもしれないですね他のフィルターソフト GND とかリバース GND とかと掛け合わせることによってより効果的に角型フィルターの ND の効果を高めることができるっていうんですかねそういうフィルターだと思いました まあ、バランサー GND っていう名前の通りですねバランスをとるっていうのが正しい表現のフィルターだと思います、まあ、例えば、まあ、どうやって実際使うかというとこう ND このリバース GND に対してもう一個バランサー GND 整えるとかもしくはソフトグラデーションフィルターに対してこのバランサー GND をこうパコッとはめてもうちょっと 足りない部分を補うといった用途が2つ目です。バランサー gnd のこの使い方は角型フィルターの扱いに慣れている上級者向けの使い方だと思います。だから本当に面白いフィルターだなっていうのはそこで超初心者向けっていう一面とめちゃめちゃハイアマチュア向けの一面と、えー、二面性があるフィルターなんですね。 例えばこのソフトグラデーションフィルターと、えー、バランサー GND これ似たようなグラデーションフィルターがかかってるんですけどソフト GND の方がここのかかり始めのところが結構きついんですねでバランサー GND の方がそのこれが緩いという感じなんですよで、えー、と写真を見てみるとですねえまずこの写真なんですけど CPL フィルターで下の革の反射を取ってます cpl フィルターなしだとこういう状態で CPL フィルターありだとこういう状態になりますでこの写真見ると上の空の部分が非常に明るいですよねこれは手前の風景を出したいんだけど手前の風景に露出を合わせると空が真っ白く飛んでしまうということでまずまあ、えー、ソフト GLD をかけます、はい、そうすると空のグラデーションを抑えられましたねえただですねもうちょっとこれ抑えたいなって っていう時ありませんそういう時にまあ同じソフトフィルター重ね掛けでもいいんですけどもここのかかり始めがきついので結構ね境界線っぽいのが出ちゃうんですよだからそういう時はバランサーの方がいいと思いますバランサー GND をこれにかますとですねこういう状態ですもうちょっと上も押さえて下ももうちょっと出したいでも同じソフトグラデーションフィルター2枚重ね掛けだとちょっとなんか変な感じになるっていう時に バランサー GND かけると結構自然な仕上がりになるんですよねまあもちろんソフト GND ぐらいまでかければあとね画像処理で何とかするっていうのができると思うんですけどもどうしてもそのハイライト落としてシャドウを上げるっていう行為になるじゃないですかでその画像処理やると何ですかね HD よく言えば HDR 感いや悪く言えばイラストっぽさが出てくるんですよね そういうイラストっぽさを出さずに HDR 感を出そうとすると、まあ、バランサー使うとちょうどいいのかなっていう感じがしましたはいリバース GND の時ですね端にかからないように端のすぐ上にこの境界線を持ってくるようなイメージっていう感じですかねでそれで撮影した写真がこれがリバース GND のみを使った写真になりますこれ端の上から かかってるのが分かりますね。ちょっとね。境界線っぽくなってます。で、リバース gnd とバランサー gnd の組み合わせの場合は、このリバース gnd のこの真ん中の境界線を目立たち、目立たせにくするという効果があると思います。これ、リバース gnd にバランサー gnd を加えた作例がこれです。この境界線が結構目立たなくなってんのが分かりますか？で、結果的に。 バランサー GND で上半分のところが空の部分がさらにその ND 濃度が濃くなってますからえ下の部分がより浮き上がってきたという感じになってます。画像処理でなんとかなるじゃんっていう意見もあると思うんですよ。実際それもよくわかるんですけどもまあ悪い例からいくとこれ実際私の体験談なんですけどね。これバランサーなし ありの写真ですねでバランサーなしでいくとまああのここ明るさ取りたいじゃないですかだからハイライトを下げますよねはいそうするとこう色が出てきましたで暗くなってきてるんでまあその、はい、全体的にヒストグラムもこう左に寄ってる感じですねだからもうちょっと中間値を真ん中にもうちょっと情報量を与えてあげたいなと思うので シャドウを今度上げるんですねそうすると、これ、よく言えば HDR 感、悪く言えばイラストっぽくなるっていうんですかね。こういうことが出てきてしまいます。で、バランサ GND で整った写真を見ると、えー、まあハイライト下げますよね。でもこれ、シャドウいじんなくていいじゃないですか、もう。結構ふっくらしてねここでまあさらに持ち上げてもいいんですけども、 まあ、ちょっとイラストっぽさ出ますよね。えっ、ー、と、このハイライト下げただけで、まあ、シャドウを上げる必要がないっていう感じですね。どうしてもそのシャドウを上げると、まあ、さっきの写真をお見せするとですね、まあ、こういう感じで、ね、ちょっとなんですかね、明るい部分がね、ちょっと痩せ細ったような表現になるんですよ。まあ、これが HDR っぽいっちゃ、HDR っぽいんですけど、まあ、これはもう好き嫌いになりますけどね、こういうのがちょっと嫌だな、イラストっぽくしたくないなって方は、やっぱちゃんと整えて構図内の、 明るさを整えてまあ、必, 要サイト必要最低限の画像処理を行っていくのが、まあ、最もなりまますよね、まあ、この辺はね写真や作風にもよりますので一とえに、ー、これが絶対正しいとは言い切れないですけどもまあ、おそらくですねこういう画像処理を私はしませんと JPEG 一発で表現したいですっていう方も いらっしゃると思うんですよ、まあ、そういう方にはバランサー GND とえー他のグラデーションフィルターを掛け合わせて使うっていう使い方はめちゃめちゃ効果的なんじゃないかなとこう余計なことを考えずにえ使えてちょっと複雑なフィルターワークを駆使した時も必ず登場するっていう感じのフィルターなので結構使用頻度の高いフィルターになりますよね今日は H&Y の新商品バランサー GND の紹介でございました